第集集団は第2集団はままで続いております本部席前は第2集団の第3組日本通運グループです日本から世界から毎日の生活をもっと豊かにあなたらしく引っ越しは日通日本通運グループです